もう 回, 回配信 出, 出しましたよごめんねー見てくれる方申し訳ないもう前丈夫だと思うダメだったごめんなさい、はい、本日は何やっていこうかしらって今迷ってるところですどうしようかね、まあ、メンバーはこれで終わりかなおかえりなさいこんばんはどうもどうも配信トラブルで1回、うん スタート、えー、と2回転えー、何やろうかしらあペコさん来た、ペコさん、今日は出られるよ、今日は出られる、0回戦突破、今のところ、まだ、えー、カジュアル。 レシオレシオ誰が決めたのーーいいよでもさそのレシオどこにあるの どこにあるか分かればいいけど弟子養成で大会をやるという案が出ておりますどうなんだろう弟子養あんの弟子の表どこにある間に合いは別にやってもいいですよ 15? 何, キャ 何, 何キャラ使うのキああああャラクター数は関係ないのか、えーっと、15でいやサクッと決めるの難しいですから。 なにこれなにこれなにかちょちょちょちょ い, いいよいいよいいよこれでやる手でやるいいよいやよくねえかーかパチオウックスるもので必要とか言ってね あこれぐらいならいいかなマックスマックスマックス4マックス4でやるじ ゃ, あいいよじゃあそれ、あのー、URL こっちにちょうだい僕も LINE に送ってほしい さあ、すごくスト2でやって、あれじか。あのー、なんだっけ。まあ、こっちで、まあ、サクッと決められれば、これいいかな。よしよよん。よしよよん。じゃ。 イベント決めました今日、レシオ制で一人最大えレシオマックス4これさ、いやいやい い, いや、これはこのままでいいで作った人が、あのー、一つのさ、イベントをやってる人で本格界いんだマジ多いからこれ さ僕の意見ですけどこんなここはありえない明らかさんですよいけいあってもいけからじゃあこれでやります皆さんキャラクターを書いてください 5にしよ55バイソンはグッチさんです今日レシオロ制やるよレシオロ制レシオロ表はここで出せるよ いける S ザンギは5体いけるッチこっち X ですこれさ作ったやつ頭おかしいっとねっ明らかにヤバいどうにしますじゃあ皆さん書いて書いて S ホープ3とかさエエックスホンダ2とかさキー狂ってるとしか思えない55まあ1体でもいいっすよマックス五だから 5, 5まで使って OK いやいやいやいや55って結構長くなる。 いいかれ<音楽> X1 ないです<音楽>ああいやまあ S 剣はねわかるけど S フォークはないな S ガイルは2でしょ S チューンはここでもいいけど2でもいいかないやーなんかいろいろあったんですけど、あのー、結構ざっくり分かれてるんでこれがいいかなと思って<笑>僕ねカップ S ん僕が作るの いいやいや時間ないです よ, よ、ね、結構時間かかります、はい、これに文句言うことはできる<笑>これはまずいこれ絶対ホンダ入れるから僕ホンダでしょ X ホンダお得すぎるでしょこれ あーでもこれ1が少ないのなかなかいいな今日はこの表でやるよ DJ イコールガエルイコールにはねえだろうあ DJ はですね評価高いですあのー結局昔は最初はあのゲームエストの影響で超強いキャラっていう 感じだったんですけどその後ですねかなり一旦弱いとされてましたけども結局強いっす技が強すぎるはい、じゃあ、グッズさん書いてああ、o k o k マックス5ですあお得キャラもう一個見つけた<笑>これ、お得だな。 目がいいっすねどうしようかなマックス5でしょえい あれマキリどこがいたあいあ、ね、そうす、ね、リュウですね龍は3なんでしょ一応これ龍です龍ですこれでしょこれでしょ<笑> ここが決まりましたよ、まあ、S キャラは使いたくないって人も結構いるでしょうまだ書いてない人はこっち背面来てね S ケン<笑> S 剣と S バイソンはちょっと差あるかな まあ、あの、こ、4は、も、文句なし。これはこれで OK。でも、ここに S ホーク入ってもいいかな。S ホークは S イと同じぐらい強いでしょ。ねホンダは、最低でも3あります。X ホンダは。 エスホークねよあのピオリッチが高いのがよくないああリーいいですよもちろんこ う, うん分けたいですね まあ、ホンダは上でしょう、露骨上でしょう、これさ、X 本体でンダだから強いとなってるのはどうなってんのおかしくないこれ言うて、本じゃないですか、ザンギ体とかももう積 ん, ん, <笑>んでる。 安いでしょ お, お買い得、うん、お買い得キャラいますんでいっぱいいますんで、うん、エエエエエ<笑> S キャラの中だと S 残儀になりますよねこれねあと福山さんあ気持ちいい気持ちいい 興味おーいいじゃないですかえこれでトーナメントをやりましょうじゃあこれでダブルイリメイでもいいかなかい な, なんで毎回フラッシュプレイヤーちょっと OK できたかい じゃあ何、14. 1 4 1十四、一、13. 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 3 5 5, 5 5 5 8ぐらい五、五、五、てこ ?8!? そう福山さんえじゃあ いや、DJ とガイルと竜は一緒じゃないかな。僕的には DJ、竜、ガイルの順で、ガイルが一個落ちます。 よし、決まりましたよー。全員出席して、シャッフルします。今日は、ダブルリメーション形式です。ゼロ回戦があるというかいあ、シードがいるって感じですね。えマジちょっと店員に行ってくれ。はい、じゃあ、2回転対マキりから行きましょうか。 マーカスやるぜー！ああ、これを映してもしょうがねえな。うん、キャラはじゃあ深刻で。 あ、では1回戦、2回転対負け入りスー、S、ザンギが2回転 X ンが X 剣、X い, いひどいねえ、間違ら今日は熱唱性というとね、はい、えー、合計が5で。どの表を えー、見てていいただいて、はあ、プラスで、えー、合計でどうなるように注目をくい2回戦はダブラテルアリ・デー、はいディという形でしたが、まあ、マーカスはあの非常に、えー、あのどっちりした形うそうです、ね、竜の方がいいまであがるというのがちょっとだタイプ的に戦い方的にはもう竜の方が強いんじゃないかぐらいの戦い方としてはね。 いやいや本人として多分まあ今もう剣のが動かしてるだろうからさすがに剣の方がとは思うんですがしかし落ち着いてるぞマキリシンク足払いに反応まあいいよさあエース足を差し込んでいったマキリ盤石強いですねこのねゴレシオで同義使いの人は その剣と龍を両方使えるとかのその2体同じキャラ使えるとかっていうまあ龍はできないけどそ う,、ね、そういう感じはできるんで、はい、非常に、まあ、今回の大会の形だと相性がいいのかなという気がしますねどうでもても S が多くなりますねまあまあまあま あ,、まあ、あの表を見るとねどうしてもしかしこのキャラの暴力あの間合いを維持できたらもう めちゃくちゃそうですからね。ね例の相模中央足払いで、で、でかけはあれですよね、うん。あの、コアシンボキャンセルかかるんですよ。はい。まあ、今のしゃがもかかりますけど。うん、あ、もうなんなら、遠距離ダイパーもかかりますけどね。<笑>はい、でもたはい。あ、飛んでた。はい。ああ、それは。 3 週, 週連続なんですけどあそれはい い, い, いですねれちょっとあの配信 の, あのカメラの方で映していただければ<笑>さあしかし2ラウンド目はマ、まあ、キュリーがしっかり対応やはり、はい、その列強がないから、はい、触るのが結構難しいっていうところが、ねはい、あるんですけどこの場合になっちゃうとそう理由としては、まあ、逃げた方がまあ安定するでしょう の隙も少ないのであー燃えてないが体力はほぼ五分しかし こ, この暴力ああ危ない あ, あるのかあるよあー出しちゃったマ<笑>、まあ、キりもまあ、苦笑い まあ、そうですね。あのー、今のところは、でも勝負どころで、横押し込まれたら、一瞬で死んでるんで。まあ、しょうがない部分はあるかなと思いますね。あそこでまあ、負けにも、あの、フェイロン戦は、多分、特別、あの、嫌わずにというか。頑張ってやってるんで、あの、しかし、この暴力。<笑> さすがにこれは列強があるから同歩とかいうんじゃなくてね、はい、横押しが相当剣がきついのでいいい、はい、なので背負ってそうですねこれで 一, 一瞬で消えると、はい、さあ3ラウンド目角大足の隙さあ味だけ3割と つかんでいく壊し勝利死んだか遅らせた壊しだったが飛んでいるフレッカ刺さっておお投げおお歩き支援これはこれはクソだったおりお2回転勝利 えー、次はヒデ・鈴鹿ですねヒデ・鈴鹿はい、はい、次の試合にかでは復活ですね S を S を、ま、取り間違えるとそこでもうダメですので出せなかったらアウトですよ S 出せなかったらそのキャラは死亡です それノーヒンントです<笑><笑>さあーおヒデさん、OK、おんブランカ出てるよは い, あいさいやいや、ヒデエスブランカだから、<笑>さっきはキャラ間違いがひどいから、いヒデエスブランカだから。<笑>はいかん<笑> 鈴かしかしエスブランカ戦はさすがにやったことないでしょうふざけんなよと言ってますがただ前歩き連発してましたからねさすがにでしょうますぎつながってるよ今の全部オオうまいよあ、ねまあこのお前いは地獄か めくってヨガキックから投げるここは鈴鹿だらしよい、盤石中の盤石っていうかもうねあのー、正直言いますよこれ消化試合だろ今の<笑><笑>ここだろ<笑>さあお互いはメンキャラ同士ここの勝率はどうですかねお互いは なんかやり合ってて、ねはい、しかし秀デチはかなりアルシム戦やってきてうまい印象がありますが、ね、あ、話が当たってしまう信頼した中 P ーー推しだったと思うんですけど裏切って話してきましたねここじゃ打たれないだろうとそうそうそうそうそうそう ただやっぱチュンリーはそういうふうに混ぜていった方がやっぱり強いとは思います、やんねえんだろっ て, ってずっと抱えてると、これこういうのを、すぐそれって言われるけど、いやそれが強いんだよっていうね話なんで、ダルシム戦うまかった。 ぬくぬくカニバルですねキャラ申告お願いしますぬくぬくさんがはいはいはい、えー、カニバルさんは決まってますぬくぬくさんはえこれこれ D って書いてあるけどブランカだよね X ブランカ2体と S ンギですよね B, B じゃなくてあの D, あ D になってるんで、あのーうん、なんでまあいいんですけどねだからブランカ使い同士がやりますよと、えー、ヌクヌクさんが X ブランカ2体と S ンギカーニバルさんは X ブランカ2体と S ブランカさあまずはキャラ出すぞあのねこの2人の試合さ、A. ブランカ同キャラがめっちゃ多くなる可能性高いだろっていうしかもこれ先方で2人ともブランカ出してるから少なくともっていうさあカーニバルあー、ため完了してないステップもないからまとわりつかれると死ぬかそしてめくりもない何があるの 何, でない何もないんですわ何もないんですわ出せないっていうか、はい、ないですそんな技、はい、ブッシュブッシュブッシ ュ, あるよでもブッシュはあの X にもあるから ね, そうですね、はい、<笑>さあステップえっステップじゃないさあかんでか ん, んでうなるのおお見てるぞ<笑>俺はまあまあ OK でしょう アニバル2ラウンド目はパーフェクトで取り返すあカニバルさあるのかこれはあったまりムーブキャンセルもまたこぼなかったようにがするキャンセルかかんないのかなかかん…ああ、中足かかんないかもえ本当に何にもないじゃんバックステップローリングバックステップローリングは X にしかなかったかなあえー、こっからありそうだおお<笑> 出ているバーチカルバーチカルはありますなんと、S、ブランカさあぬくぬくどうする持 ち, 持ちキャラはもう一体の X ブランカと S ザンギですさあおかわりかそれとも S ザンギを挟むかしかし カ, カニバルが全部ブランカなのでザンギどこで使うのっていう話にはなりますんでまあとりあえず挟むっていうのはまあそうでしょう こういうことになる個人的なああそうですねキャ脚に使ってるからねうまいよファンで早いぞボディーで対久下段っ確定しかし体力が間に合わずガード 入入るるんじゃなないかな入る気がしますガードしてからも帰る気がしますが、ちょっとね攻めに行ったっていうところもあるでしょう、これ、どうすんの、<笑>噛んでる、抜<笑>く抜くカニバル、左の P か、カ<笑>ニバル、全体を押していく。 さぬくぬくのキャラはもう3体目ラストの X ブランカ対してカニバルは S ブランカでなんともう2連勝を決めているしかも X ブランカ2体残しですからねはいそうですよさあ本日2体目のブラッブラッカーこれこれぬくぬくさん勝ったら2回目3回目、はいまあ、最後4回目までまの、はい、この試合だけで<笑>そうか、ね、はい た あ, っていくあ、電撃で対空してあ潰すのねうまいなあしかしここはとっさのところでタめがなかったかなぜか上にいっている<笑>ああなるほどあ X だ と, と, <笑>と届くとそういうやつえうそう届かないのか<笑> あルグルグブッシュで対応さすがにンクヌクさんここは負けてないぞボンああ手前落ちが届かず、うん、今のローリングはいいですね<笑>手前落ちカニバルはやっていく勝てこれたおーゲーダウンカニバルリーチ決めるのかしかしてカミツキ 壊しからステップがあるからままあまあ拒否行動にはなるということですねあれ多分ローリングとかをこのステップ一点読みっていう話だと思うんですけどそんなことやらねえだろうっていう感じをします話離していくしかし抜き抜ゴロゴロしていったさあ次も、ええ、もちろんいく X ブランカーだ、X ブランカー。これちょっと、あれですね専門家の実況欲しいところですねハイパーこれあの人の実況欲しいですねハイパーこれの、えー、さあ、カニマさん今度はステップがあるぞああ、ダメ、完了せずか電撃電撃、台足は引っかかってしまうお このエーザーの青のパってもらなこれは黄色いターボカラーがカニバルそうん、ですねですねカニバルが一本取ってここでリーチーヌクヌクはどうするステップして噛んでいく変 な, <笑>変な技変な技ステップが通るチラッシュ テッドは俺には通さねえぞとカニバルやってくっ電撃かみ返すかみ返す電撃引っかかってカニバルが勝利ブラウンカ頂上決戦はカニバルだったあっ俺だウリグラさんが 1P で、えー、グッチさんがスー P でお願いします さあグリーグラさんが X フェイロンと X キャミそして外出するグッチさんが X ギルと X ブラカまずは X キャミと X ブラカー 転んでああまだザフーチブランカいったぞエックスキャミーとエックスブランカだったらキャミーオッケーですね今日はちょっとブランカ多いので<笑>ブランカ多いですよね お, <笑>お得なんですね、えー、ブランカ使いも多いですけど早きも同キャラ四回やってますから今日<笑>そんなにいらないですね、えー、<笑>もういいかな<笑> バーのギクサード取って、はい、さあこの打合いはどちらもカナダトーたぞおっと三、ね、ダウンでもあれはスパイラルちょっと難しかったかもしれないで、ね、あれはとんがってるので、はいえー、バーチカルもダメです最後の、ねはい まあ、ちょっと私もそうなんだけど先々週はグッチさんのブランカに切り刻まれて、はい、キャマリュ龍が、はいはいはいはい、で先ほどグリグラさんのキャミーに12連敗<笑> 12連敗キャミ対リュー対龍って12連敗する組み合わせですか<笑>引退でいいねれは<笑>ちょっとだらしないかしら<笑>さあ高めのジャンプキューパンを下って投げるあーっとスパイラーで出せないグッチさん来てるぞクーリガン ーリうあーマッチカかね、えー。出ないよか<笑><笑>ったなよかった<笑>さあグリグラは X ウェイロンでしょうですよね2キャラスよねまあえリえええええええええええええええええええええええええええ クッチさんがこれどうするのかというまあ崩れないですねこれねんかのはね色々いろいろきついんですよねこれ、えー、横もきつい上は通らない劣化圏がまずきつい終わった<笑>これは無理ですね って今まあ、根本君は頑張ってますけど、と、ね、ししましたからねお ー, お, おー、すげえ、支援客、りかしかいやー、りますね、さすがです、おー、ーうまい、表、い、え、a、ー、残念すぎる、であの、おあるよ。 エ<笑>ッチが似たてリーチ何かにあるのかまあ気は抜けないですねやっぱりそうですね高い飛びどこ持ってないと気は抜けない組み合わせになりやすいこの技だけではペロンな気がするうわーっ グッチブラが来たか強いな、えー、う<笑>ブランカで似たでグッチブランカで似てグリズラ動作さんあるよス、USA、さあワンピガーがデレローさんそしてツーピガーがハイジンさん<笑>デレローさんが X リーと XN 対するハイジさんが X 流、S 残儀 S, 三儀 S 三儀オッ OK どうぞで固定、まあ、でしょうあの時間を使うやつじゃない S ギャラ出せなかったら負けですからね<笑>そのギャラなくなります<笑>さあまずはデレロンケンから行くぞ 最近、ハイゼン君、ザン使ってるんですけど S ザンギー使ってないですね、さすがに X ですよね、俺がね落ちですねこれさっき、X ザンギーと S ザンギ何が違うのって話を聞きましたけども結構違うんですよ通常の反対が若干弱かったり、はい、ダブラリがねクレイ反対がすげえ高いところにつかなかったりおぉ、なんかこれは僕、ユーズル君に使うと違なかったんですけどあと、バニシングですねバニシングと イナかなはいな、はいはいね、ペコエスケこのルール、のび太さん大喜びだからりが出ないよ。 これはやっぱ踏み込み次第では全然 S 残機ありますねエク機って変わんなですからね龍拳戦はプレッシャーの掛け方のセンスが問れるさ あ, あ通常 技, 技暴でをしてくるものはちょっと良くないあーっと大野手もらって早くも1から消出これ〜とめっき負けちゃったらしないなエクス X 拳は S 残機2体分の強さということですから<笑>そうですはい数字的にはね ッシンのもの忠実にみたいなチームを組んだので、ね、そう出るんですね何回何人か物りにキた方がいましたけど S はねあの頃の名称なのか な, <笑>のの な, のかな<笑>この人ね、はい、作った人は、はい、ホンダ使いっていうのがよくないホンダそんな弱くねえるから<笑>ちょっと2ぐらいにそこか な, <笑>こなんて思い出んてで S ホンダの方が上やのに さあベレロをシンクエストジャンギはミドルが短いんですこれがだいぶ違う2つのューキ ッ, ックはね運転手はすごい使える技なのでそして受け身がないのであの毎回スクリューの読みは失いちないけないおおもみ。<笑>モミ 顔面を揉もでいく。も う,、うんえー、う、も、は、う、い、もいうい、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もいうい、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もあもう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、 出ないぞうぅ、ん、ここのファでも泣いちゃううぅ、んうん、お、うん、おこれきつい死んだかさあ配信わ、敗信が !S 残儀にいたでやるわ<笑><笑>じゃあペ、ペコさんペコさん さあペコさんがワンピで<笑>はい2回転さんが 2P ですさあ残技とは限らないぞこれが無駄な読み合わせ始まったぞペコさんがガ エ, ガエルじゃないぞリカさんがえそうだペコさんが XK! あっともうすしかしこれはペコさんちょうどってますよゴロギンからいってスイリーダイヤーサぞドソウルゲンうわー詐欺<笑>さんに失敗があらわーっこれま XK! ニャルの圭子さんか勝利<笑>だからこの色だったのか<笑><笑>さあこれあ頭の分かったシャトーどうぞ出 スライダー、勝負、勝利君、佐藤健からの、体験どうする、ちょっと遠いな、<wages> お電話、お電話、細いがかかって、どうだぞ、OK。 カカじゃったさあ、あ、ダイヤーシーあににりくるこれはハハハハ いいハモりでしたね、はい、僕は日曜日おなじみのフィさんと僕のフ、はい、ルサイズ二人がおぶちをやしたいいよ三カさん二人目の S ザンギやってるのかやっているのかこの男<笑>さあミドルが入って<笑>こっからしゃがしゅうてーが歌ったいが<笑>いやあーかしかし<笑>ここでスクリュードライバーナ<笑>イス<笑> クードライあれ、なんて技でした、っけ今の、あ、スクレードライバー、これが日曜日ということでね、クードラアスクレードライバー、はい、ダーキンスも、ね、に行わてもんの、まあ、からのうすわ、ここはしっかり回している<笑>。<笑><笑> あれ、わでもなんかあのなんか何時間っていうなスクルドライバーっていうもの何らかし深いなさそうな感じしますけどね、はい、<笑><笑>あります、ね、<笑><笑><笑>せーさあえスしてきたぞ<笑>もみもみもみもみもみ さあ台、大エコア台、下から行ったぞさあディエル、さあこの削り、そしてこの画面の押し、うま い, い, い、勝利へ、減るな、勝利、さあ、どうする、お互い圏内ではあるが、ダブラリ、ダブラリ、徐々に足が近いぞ、しかし、壊しが、ダー さあ、さあ台足がちょっとここは反応が 遅, 遅くなってしまったか相打ちとか超減るな一発でさあ、しかし F10、エスケンはうまいな連携が厳しい、厳しい、だ, 明だししあし、ね、日な、バージンやばいっすよ、エスケンとエス流の。 エスフェイロンでいけるのか出なかったら即死格ぞミ<笑>カさん大丈夫でしょういろんなエスキャラ使ってますんでさあ一発まあしゃが中堅からキャンセルかかってこ れ, これがかかるんですかやはりそうなると下段のガードが硬くなるがなぜか当ててしまうここここ心の隙間にしゃがみ中足 さあしかし、か今の試合を踏まえてやはり波動モードになるが、背上大パンでお正気にくるぞ<笑>さあ、どうするさあ、2発で止める、これは、たくさんもらわずに進みますいいてあぶ、ね、さあ、しかし画面端、隠居モードの一件も来るのは大変です、いや ー, お ー, おー、これは、いやー、黒星結果。<笑> さあ 1, 1 −一ですからねまだありますか、ね、ら、はい、はいはい、やあれ落ちないやつダ ー, あだーフォローされている<笑>そしてだ い, だ い, い, やだいだ い, だ い, だ い, だいやーしあのあのチェンパン強いんでああ終わった昇竜剣で<笑><笑>さあ福山さん<笑>僕らの試合ですよ、はい 聞決定です決定その次ミア対カニバルですミアカニバ ル, ミアカニバルはいバッケー、はいはい はい福山さん S 残儀出せませんでした、はい、いやーあのー、あれですね試合の進行に優しいですね進行に優しいですねはい福山さんは S キャミー S キャミー S, S はい S 流あ X 流出るかは い, 出, んのかはい出ない福山さん2体目も終わりですね い, い, いやいやいやこれさ これ配信のカメラ映ってるからさちょっとさ<笑>なんかさそのシーン撮 ら, 撮られようとしてるでしょあなたちょっとさすがにじゃないキャラが出なかったら負けでーすそのキャラは負け扱いです、はい、出せんのか X 流<笑><笑>答えたら か, あからなこの ボタンだけワンボタンしか出ないってことが分かりましたねおおすごい2体死ぬっていうのがねなかなかなかなか熱いな<笑>そうそうおっとー2レシオを使ってるからね2レシオ2をネタ使いしましたねそうそうおいエスブランカはまだ、はい、おススめしませんああそうですね本気で弱いっす<笑>ないよ何を言ってるの リバランとステップとあめくりがないからはいめくりがないかな基本的に何もないから<笑>基本何もないですねおうだからおおおささっきもねなんかね全然お飛んでるなんかね三重君があの、はい、ステップ入力しても全然出ないんですよみたいなの言 っ, 言ってたんだけどいやねえからって<笑>ねえからそう最初からねえからないからっていう ね, いいうねそうなんですエスブランカはブランカ史上最弱ですからあ なるほどこれはもう初代よりも弱い初代より明らか弱いですよ強足もキャンセルかかりませんあーそうですよね そ, うそれがな、まあ、コンボがねないんですよね中中中ぐらい、まあ、めくりからいけないからそもそもコンボ難しいですけどあ確かにジャンプ強ピック当てたら活躍感ローリング あれは、れはレバー入れて出る技がないから遠距離だと出ないあー、そうなんだだから、タキヤクパンローリングえ、中中中中とか、中大とか入らないあ遠近距離中パン中足は入 る, 中足は入るあー、どんぴしゃでぶっ刺さらないでも、あるかもしれないあー、さすがにか、さすがにかこれが理由使いですよはい倉橋、見てるか <笑><笑>そんなアホになってそうでもない、うん、まあまあ、ね、確かにねあのー、S キャミン S ザンギなんかいらんって言ってたからいらんって言ってましたからね、はい、まあ確かにねあのー、あれで竜で倒せるんだったらそれでいいですよねじゃあなんで書いたんですかねいや分かんないですあ福山さんは 結, 結局竜以外使ってるのほぼ見ないでしあそうそう結局そうなるとさっきのも はい、あの、移りたがりっていう風な結論が大体<笑>正しいんじゃないかなっていうなるほど、はい、さあガンガン飛んでいくできてますねあれです か, ささかリトマス・スケースみたいな、うん、お前は出るのか、うん、お前は対出るの か, あるの か,、ねね、のかまあ、やりますけど、うんはあ、やりますけどにしてもだっ た, 見 し, てもだった、うん、しかしゲージをチャージしたのでおちょっと危ないさっき多分っかかっておっ 勝ここ、ね、つかねどうすんのここ<笑> 1ゴスはやばい<笑>勝った勝った<笑> 1ゴスはやばいあれはクラブそれはクラブで昔あったんですよ足払いがギリギリ当たる前合での攻めに対して、はいはいはいはい、1ゴスっていうのがあった<笑>リバーサー側ですよ起き上がり側がその <笑><笑>これは絶対そう足払い足払いの上から叩くみたいなそういう感じのいやなんでしょうねよく考えてないというか<笑><笑>さあしかし戦です。これは状況いいぞ体力は負けているがゲージ状況ではああどこを見てんの大ゴスの時に見てなそのあれか な, ミスかな仕込みあ、はい 勝利ミスで真空出るとなかなかですねまああのー前まで入ったけどね残るから結構ありますね<笑>お、いいぞから投げておすごいぞはいはいはい今のいいと思って今の機構はいいはいい機構です ね, ですね あ, あーよく見ているこれはきついなさあここは ね, ね待ってるんすわ 個人のマスさん。はい、えー、です。上り踏み付きは練習しましょう。まだあるよ。<笑>なかったー、ねーか。ヒデが勝ったー。ヒデが五、えー、番ね。いやー、ちょっとね途中はいい感じだったんですけどね。そうですね。ミヤミヤさんワンピ。ミヤカニバル。 はい、はい、両者とも先鋒決まっており ま, す ま, まあのーすカニバルさんブランカなんで、はい、まあ皆さんはそれはねっていうそうか話にはなっちゃ う, か そ, うかあそうですね、はい、S ブランカ S ブランカ S ブランカですからね<笑>すげえような<笑>すげえコースねにもうカニバルさんのブランカイが半端ないってことかあありがあわりましたねこれそうですね あ噛んでて残ギ戦は、あれ、エンチューパンあったっけ、これ、あるよな、えタチチューパン、はい、さっき対空すれば、さっき対空してたような気がしますが、とかこれバニーがないので削りが難しいがあ確 か, に確かに、にざんでちょっとだけ低めにして、ダブダリレンガリする感じがないね あとは、うんちは、低いと、ローリング、ああ、相打ちには取れるか。あいちは取れるから、あの、ね、お、よく見てるぞ。おーフラお、ぐらい作る。まあ、これは。し, し, これはしょうがない。相変わらずの、ブローオープン、ねはいはい。ああー、ま あ, ーあー、出すよね。下がりラブラリ、ね、下がらりは正解ですね。勝てる。スライディングがないので。はい。 あの台足の前の速度でダブルでリやってていいと思いますよ、ね、なるなるほどなるほどおうまいおっラリーラリ ー, ー, ラリー S ザンギのダブルアリの判定って X と違うの知ってますよえー、そうなの僕もゆずる君に今まで知らなかったんでほう全然違うへえー、今度じゃあ、はい、お, 見お見せ い, いたします あ, ーありがとうございます いやなんかたまにそういうのをあげてる人がおおよく見てたいるんだけどなんか別にできわと思っていいよ<笑>記憶にとどめないあでも S3 人のダブラリはちょっと危ないほん死にかねないなるほど、うんまあ、ダブラリからねワンチャンっていうのはね、うん、あるので、うん、さあ三宅健もオックスさあ三ケンは健 X 剣、ね、メインなので X 剣がまだ2体いるという形ですメインキャラ2体すごいなそうなんですよ羨ましいなそうだからこれあのレシオの刻、まあはい、みが 5?5? っていう風になってるから、はい、どうしてものこのキャラ安い価格みたいなのがあるかなと思うんですよねうだからレシオをもう100とかにすれば<笑>、うん 百とかにして、一キャラをなんか45とかそうそうそ う, そ う, そうまあまあじゃあ実際にはまあまあ百はちょっとあれなんだけど、十とかフィニッシもうちょっと刻めるっていう形かなとなるほどねた だ, ただめんどくさい、めんどくさいめんどくさいはい、いろ々めんどくさいしそんな作りたくないっすはいお、うまーいうまいっすねさぁ、ぬくぬくん対… 2話で、グランク戦はさすがに、はい、ぬくぬくとやってっからと本当そうですわと こ, とこっすね、なるほど 確かにうまかったですねさあ使いたくもない S ブランカーもう一回 使, う使わないとくけないあ X ブランカー出てきましたねはい X ブランカーはいあの S が1体で X2 体なんではいはいアニバルもメインキャラが X ブランカーでそれが2対5と、はい、さあしいジャンプショッパいいんですよね、はい 今、先に台足で退去されてたんでそれを潰す選手 で,、ね、ですねおうまいなぞらかららおっ赤むっぽい、うん、色もね色も。この色かっこいいじゃないですかカ ー, ド カ, ードす、ね、カード色は結構かっこいいのが多いですよね 剣もガイルもあれかなって思いますからねあの、ベガもね、あの白いベ、白ベガ人気ですねうわ ー, うわーこ、これは、前的に大系は難しかったところですかね、ジャンプ大系アそうですね<笑>さ、あの3段を入れて、一文字をつりて食らうというのは僕がエクサーでね、おお<笑>生きているのがカニバル。<笑>第1ローリング エクサで二個フロム東京に決めたあれですよ。はい、あれねー、ちょっと運ゲーです、ね。零ドット残るもんなー。あれねー、いやでもあのー、一文字返した矢先が偉いよ。がそう偉いんですよ。それよちゃんと用意してたっていう。はい、だって死ぬとうわーピヨっちゃってこれこれ死な<笑>ないんだ。はい。<笑>一文字って当てて不利なんで。はい。 そ, うですね、その後、ね、ちょっとがやりづらいですよね、壁、えーね、<笑>を打てるわけじゃないからん、下がらなきゃいけない、そこにゼロノットのローリングがまた来るって可能性があります ね, ですね、おっと、端っこ、し、は、ば、い、踏み方をした、なんかねやっぱ、イヤス長いので、はい、あのさっき出るのは遅いけど、差し返しやすいそうなんですよね さっきが、台足使ってたんですよね、一回ケンはい。あそこも台足差し返せるところが、ねね、ちょっと、勇気がいる台足だったかな、ケ天側のね。ボタンさえ、早ければ、はいはい。結構なかなか、その地上戦で、その足で攻めるのが結構面倒くさいから、うん。結構めんくさいね。上手いよ。うわ、ん、これはザクシックスタートだったな、今のは。なるほど、うまい。お ああ一しているすのえホ本当におーおー や, っっーやりにいったさあ最後に S ブランカ残ってますよ、はい、お互いにラストキャラ次グッチ対ハイジン用意しといてくださいうんなるほどあれ だからじゃないけど、アイス取れるのデカいですねデカいですねあっさあ中身のスペシャルおぉバーチカル出んないん だ, ん だ, んだバーチカルですね今はバ ー, バーチカルああ斜めに入っちゃったってことかなそうですねいや、優先はねバックステップだった気がするへえ 一, 一回横通しちゃうと出たんじゃないかなるほどなるほどなるほどあれ ブランカがたいかう、はい、あー今のはよってるいい選択さすがにブランカスやってるからあの一問じゃ逃さないんです が, が, です、ね、すがこれはもう体力 が, ー体力がローリングにかけてもらっても打つべきでしょう、えー、これは二度とだったかな で す, ですグッチーさーん、はいグッチさんキャラ先方は、ここ、いや、多分ですよ、廃人、ザンギ出すと思うんですけど、はい、これ、グッチがブランカ出す読みの最小竜っていうのはありかなとは思うんですよね。 ただ、ね、やっぱ大将は張れないですね、あエスザンジさんは、まあ、やっぱりちょっと、まあ、魂乗っかったキャラの方がいいですか ね, <笑>ね、勝てるとは言い切れないし、はい、はいい確かに お, っと お, お, お, おこれね、エスブランカだったら、ピヨンだ、今のは惜しかったな、スーパー狙いよかったんだけど。 いろいろのないですねないかいやあ、その後に大抵で飛びたんですけど、はい、ボディとかでワンチャン相打ち狙いっていうのもあったかなって、ね、確, かに確かに、確かにでもね、あ, ーあれできオンないとき次の攻撃でピオンることないっすよあー、なるほどあ、お今日スクリューが入るその後、あしょうがねーローリング、ローリングダメだっさすがにおーおーおー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 はい、評価されてますからね。いや、だいぶ強いと思いますよ。はい、あのー、で、自分ももちろん、あの、り使いなので。はいはい。り<笑>の動きも分かっているだろうと、はい。そうなんですよね。はい。あ、熊もは、箱を使いましたね。ああ、なるほど。裏です。ああ、えらい。投げ返し偉いですね。 で、逆に今もうグッチブランも多分直投げっていう形だったと思うん で, うで、ねはい、あうまいう ー, ーよく見てるぞ大しい。うおーこれこれはブランカ使いよりうまい部分もありますねありますよ さっきの立ち台形であ<笑>これはなメぷなのか<笑>逆におめぇ早めの勝利を出すんだろよみっていう<笑>なるほどバックステップローリングってこのゲームで一番弱い技かもはいすいませんそうですねああのー、<笑>それに対して、はい、まあ スト4シリーズでもまあまあ、ね、ゲージ使ったりすると結構 め, んどくさいめちゃめちゃ強いっすよあれはスト、はい、5のブランカも確かバックステップす ね, あね。結構強いんですよねっていうか面倒くさいんですよね、えー、ーそれ出る、まあこれは真空あ安っいやありましたよ今ガードしてから波動確 定, だ確定です グッチさん2体目が X 龍白い方がグッチ、はい、白い方がグッチ黒いのがハイジ黒いのがハイジですしかしここ成長しているハイジ、はい、グッチ龍をどう攻略するか うわーー、これやってくるとやだー。まあ今ブレイ大ゴスも狙い終わるかなった。前に歩いてくる。おここでカウンター。この後、おーー落ちない。ちょっと遅かったか。近いし遅いし。はい。おまいぞ。悪くないがそう理解されて。て表三段しっかり。 おーおーダイース<笑>欲張りすぎでしょあああはいはいはいピヨ な, なのでピヨってるさあリーチリーチ先にリーチをかけたらはハイジン勝ち上がっちゃうのかあですねまだ S 残技いますか、ね、そうですよさあグッチーどうするおファイヤらいいいよトルーラめくり立つまき立つま今度は持って。 ダブルで長かったなぁ<笑>そうなんですよみんな S から失敗しないかなあルレーザーズは1からにするまあまあま あ, あ, あ<笑>流だったっいまああああああああああああさあさあああああああああああああああああああああああ 大将のキャラでも負け で, すから、はい、終わりでしたか、はい、なんとか出した俳、はい、人流星はザンギでやっているそうなんですよねというただワンピー側ーっぽいですね、はい、なるほどしかし S キャラは総じてう体力があるという か, いうか、S3、さっき真空からたときマジ変なかったんですよそうそうあっやばいぞああちゃーんと出している偉い壊橋ファイヤーなんでや もう一枚や、あば、危なかったですよね。繋がらないときありますからね、うんはいはい。ということはダブラリーで割れるってことなんで。危ないですね。三つでも繋がらないことあるし、はいはいはい、ちょっと倒しでも繋がることあるんで、よくわかんないですよね。空気なのかな。空気ではないか。うん、まあ、二分一の可能性はあります。うん、さあ、画面アツきせい。 ここはもうしばらくしばらくおーおらくしばらそこばらくしそこいやしっか行っていくしばらくしばらくしばらくしばらくしばらくしばらくしばらくしばヒデペコらくしばらくしばらくしばらくしばらくしばらく 次はカニバルグッチですからねカニバルグッチルーザーズ長いんで1キャラにします1キャラどれか選んでくださいやべメインキャラ入れてこねた<笑><笑>確かにいやでもいる忘れた3体いるから相手がこのキャラくるだろっていうのを読みであそうかはいかどれか選べるんでその幅はある幅はある えー、次の試合カニバルワンピーグツツピですラウンドこれはペコ・ケン・ X、はい・ケン VS ヒデ・エス・ブラン カ, ランカこれは無理これ無理かこれ無理だったら結構他のキャラ無理だよいかにいかに普段ツンディで甘えたことをしてるか分かります あいやあのうん、これはさすがに垂直ジャンプって、はい、シャミーとセンジ以外はむずいっすよね、はいはい、むずいっすこれをね高精度でやらないといけない、あ, ーはー、あのー、これあんまりこうどっちかにいで肩入れするのをこのマイクでは、はい、とは思ってるんですけど。 ああの前歩きガードしたらいいんじゃないですか遅いら波動がいや水ジャンです水ジャン水ジャンしないとダメですねハハハハハハハダブり殺された<笑><笑>とどめはあれと決めてますね<笑>さあしかしチュンディーがいる<笑>お色色お懐かしいおヒデスチナヒデスチナが来ましすねあの伝車のヒデスチナが イレスチナ来た昔はこの色がメインでした、はい、どっちが本物のパレスチナかっていうやつありましたよね<笑>どっちが本物の、はい、どういうことなんだっていうどういうことですかねあしかしうまいぞちゃんと抜けてくるエスブランカ使いだったはずなのに君の方がうまいですねエス<笑>ブランカホン本気でひどかったね これはもう全で使わないでも OK ですからね状況が悪い膝つかみか、まあ、これは我慢うわ我慢、まあ、しないでまあまあすうわっ我慢じゃないです X では普通はありえないコードですけどそうですねおっ大変ストロングとか言われてるはいそうですねうまいアグパックうまいアグパックや9そう な, んだ<笑>そうなんだ ちょっと見とここからのさあてこは剣でもワンチャンはありますよありますねがあムチンに剣線はやっているめくりからコンボしっかりしっかりしますね もならまあまあまあまあそうですねやっぱり剣は踏み込んでいかないといけないからやっぱりきついっすねファイヤーがあるとね全然違うけどそうなんですよねファイヤーあると守れますからねそうなんですよもう一回止まっちゃうぞこれは仕方ないかしかしさあコさんの悪い姿勢通達大好きおじさんっけああ しかないからあ電波が一発当たって残りつかるからでもそれ読みの一点読みで大昇龍はなかなかという松尾さんやってましたね<笑>それすげえなつってもう一それすげえわさあ両者メインキャラになったああ、うまいさあ s ンに2弾は偉いぞ あれ今の、あれは入らなかったですかね、あの小定機構までは入らなかったですかね、小定機構、どうだろう、まあまあ、現で安定っていうところはあるけど、も。その、特にジャッ攻撃とかにすれば入ったかも。うーんとうのかないですね。 寄ったらねそのまま死んじゃうから。う わ, っうわーこのま技、ま、いやーナイスつんじゃないよこれは<笑>ナイスつんじゃないんですよ。<笑>ああまあ確かにね確かに上手い、はい、上手い、はい、上手いけど上手いけどあのやっぱり自分的なはい。 そのーの考えですけれども、はい、強い人ってそこのなんていうんですか。そのいわゆる根性値というか、際のところのやっぱり前にも言ったことある気がするんですけど。際のところでのこの勝負ところで、うん、あの生き残ってなんとかしたりとか。そうで、ねうん、こ, こで甘いことをしないから強いみたいなことがやっぱりあるかなと。うんうん、まあ有名なさんみたいなね。おあ、これはよくやるんだ。ああ、うまい。 あ ー,、えー、漏れださた ー, ー, ー、勝ったのはヒデ、グッチさん、2P ですー、すいません、ぶっ放しましたので、誰が見てもそう見えますからね、これはカニバルさん、カニバル、カニバルグッチ、先方キャラ聞いて、ーオッ OK。まあ ま多分ま、ると思ったぶんだけど S ブランカでしょう S ブランカと X ブランカですね<笑>ジャングルカード<笑><笑>、まあ、ジャングルカードを空軍基地で<笑>これなおっうまいぞうまい でールですナイスチューンってて書いてあるなるほどカニバル・エッツ・ブランカがあー電撃をもらっ て, てああバーチャルだそのままあなんだこれ<笑> 相, 打ちになった相打ちでしたね、まあローリングはなりますね1レ<笑>ー発生0レー発生なんでああ<笑>危ないあ まあ、ローリングないからねンなさあ電撃を持 っ, って使っッチ地でもあれローリング当ててもローリングかくアんクらいからああそっかそっかピヨンってくださいから、ね、まあ終わりっていうそうなんですよね確かにああ潰されるああれ潰すんですね若干がバーチカルをうーんなんだこの組み合わせは非常に解説がしづらい おー<笑>これをまだやるかもしれないんですよねそうなんですわ同じから検出せなかったな<笑>それーそれねそれですわはいうわさあカニバルはさすがにさすがにうまいのこれはうまいぞ 勝てるのはカニバルだった勝ているよとさあカニバル1体目でグッチリーを引きずり出す分かんねえよというかさすがに同キャラだけはねメインキャラの人になかなか勝てないですよあ あ,、まあまあまあまあ、まあ、そうっすねなかなか勝てないですよねヘイロントマイクロンは違うかもしれないあ<笑> 削減 に,、ね、になるだけだから。決<笑>まらないですよ。はい、なのでなんかいろいろなんか強いところは負けたブランカっていう感じなん で, うで、ね、非常に<笑>やばすぎるでしょ。グッ チ, グッチやばいこれはこれはいいものが取れた。めめくりがないからね。<笑> レ, レ, レバー<笑>今のやべえな。レバー前入れて大ピー連発連打してるだけみたいな感じに。ローリングも負けたりする。 覚醒次第ではあーそうですねそして味を占めている味を占めているなんだこれはおいこれは一体何なんだアクションゲームじゃねえかやべえだろこれバックステップで避けるのがセオリーなインローリング負けると思う 水でも攻めればいいのかな水ジャン最悪昇竜で割られる<笑><笑><わー><笑>やりに行くのかと思ってたもう柳の下の土壌を大量にう あ, あ, あ、ここはき寄らないが投げ返ししっかりしてますねいや悪くなかったっすけどねいや危なかったですね 走らなかったらピュッとなっちゃうねそうですねああ、そう、ま、金つけなかったらピュないんですよねそうなんですいや、これゴスもう当たる場合だったら非常に有効でしょ、これそうですねあさ あ, あ、そしてゴス、大ス、ゴ ス, ゴ ス, ゴスシ ン, っシンだったでしょうおそらくなんだこれは今 いやー潰されるんちゃうんかな食らってもファイヤーで こ, かるこけされる、ね、なるほどこけないからね、うん、リバサのバッチカーどうかっていう、うん、いうやつですよねこれはねそうですねアップボールあっ勝利間に合う大ゴス大ゴス大ゴスああうまいぞそしてここだけ見てるここはちゃんとしてるっていうね<笑><笑> すかして、さあリバルこの投げに負けるわけにはいかな い, おい、今、15過ぎさっていうので、ちょっとね、<笑>いや投げすぎじゃない投げ締め か, か、あーあうまいあちゃんとしている、これはうまいリバーサルアップゴール、イズ、さすし。水水 うまいぞ、体育うまい上にあれもあると<笑>そうなんですよだからそ う,、ね、そう結局そう、さっきチュンリーのねあのセンデスの話もありましたけど、はいはいはい、それだけだったらだけだったら別にいいんですよそれだけ見てね<笑>さあグッチ盤石でハニバルを倒す<笑>楽しかったな岩野はじゃあヒデ対グッチヒデグッチグッチさんは 2P ですね これあの海外勢大喜びでした、今。<笑>ああ、そうですね。もう一回、トーナメント表、終わっておきます、今のところこんな感じでーす<音楽>。じゃあ、次からルーザーズなんで、はい、あのー、さあ、かからこの<音楽>このカード、今日多くない<笑><笑>このカード多いわ これまあやんなくてもいいかなみたいな、ね。そうそうそうそう。まだ残りボケらのもおいわそうそうそうそう。あのー、ちょっとワンチャンこう秀君もこうエスキャラ出さないまであっ た, たっ。出さないからっていう節約そうそうそうそう。レバーも節約にもなる。そうそ う, そう。ああ、ね、確かにね。摩耗しちゃうからね。守勢だから。ははははははははははは。気<笑>持<笑><笑><笑><笑>ち。 グッチがやりたいだけのムーブをしていくエ何これ絵的にはめちゃ面白いっていう<笑><笑>あいつバカですよ。もうねもうしょうがないね<笑>これはやべえなレインボーみたいだけど確かに<笑>レインボーの方が近かったはい、そうですね え、これあのルーザーズってルーザーズは一キャラ、一キャラ最初に決めた一キャラしか使っちゃだめ、ね。あ、まあそうすると試合ごとに変えてもいい。試合ごとに変え変えてもいい。まあそれでもいいですよ。お好きな方で。うおーおー、これはこれはあるよ。でも飛びお多分今ので封じてる形ですかね。そうですね。 後で僕はね、あのー、ボブじゃないんですけど、<笑>ボブではないんですけど、チュンーが難しいというのは分かります、あーそうですねうまいぞこれしかし、ちょっとこの冷たい立ち回りが、やはり相当きついがワンチャンが値段2回、相手がカスだった。 さあ運良く運良くです、ね、運よくスプリングを当たり。はい、まあ、でもあそこまではね、やっぱヒレ君うまいんですよ。この元タイプとか他の人使ってませんか。ら。はいはい、いやいやそうですよね。本当うまい。さあ夜までは大変。いやこれきついでしょうって思うんだけど、いや寄ったらワンチャンだからっていう、ね。寄ったらワンチャン本当に。 あー冷たい塩し い, いよスーパーソルティソルティでいいのあーあーーニューーーーーーーーーーーーーーーーーーチするやめなさいってコメントが来た。<笑><笑> なれてるよさあこれは、えー、対処キャラドースですねそうですねまずはグッチはゲージを貯めるムーブですねこれははい抜けてきた戦艦ダタイヤシはダイヤボスから投げているがまあこれはしょうがないでしょうあーうおーいダイヤシかな強すぎるなこの技の判定 暗い判定が薄いのがね、そうちょっと本番を見習ってほしいですね、ま<笑>まあまあ手にもありますからね、ー暗い判定ね、まあ、その代わり突入してくるけど、はいめぐりあれは、おお中足のところ、おああ、座れにいった、あこれあ、最大、大悟さん、ピックアプしてるもん。お うわーうわーテンション引っかかってしまう引っ張り投げさあウィーナーズ勝ち抜けはヒデチェンリー5番ねルーザーズやりましょう、はい、デレローとグリグラあ俺がワンピースグリグラワンピースデレロツキですはい、はい、ルーザーズは1から固定です えー、毎試合変えても OK 毎試合変えても OK にします選んだキャラの中から1キャラでお願いします あ, れあーそう ね, あれんだよ ね, あれねさあルーザーズ、はい、まずは一番最初に負けた、うん、グリグラ対デレロー 次マキリ対ミヤやります次ですあっとこれはグリグラがトンボミスからの出っかけさあ出れろそうそのサギ飛びが重要サギ飛びをしないと一生横で恐れますあいいですねさあしかしかけてないですかけてないですけどもボタンを押す場面ですねあ あー2分の1引い た, たこれは押しつけしまっ返す昇最後の削り中断を刈り取るさあデレロがファイヤーから右足肌を勝利出る前に飛んじゃうこれは相手チャンスになる デックさあ劣化になるああ流れが悪かった勝ち抜タたのグリグラーリマキ リ, マキリミアルーザーズは1キャラだけです選んだキャラの中から1キャラ選んでください オッケーいいよどうぞ次の試合鈴鹿対俳人です栗原さん結構危ない試合でしたね危なかったっすわいや本当さあそれでは 1P 側がマキリ 2P 側がミア先手を取ったなはマキリ、はい 明るい緑がマキリウですねあのうさくさい青が見<笑> あ, あそこ迷うな迷うけどまあ判定はやしでいいと思うんですけどねスーパ先リ恐竜ぐらい入れないかなおパスヒット手すりからあおこれは何だろうこのミスですね さ三宅健はここを何としても勝ちたいおっいい勝利ぞさあ、端に追い詰めて2打差のみこれうまいさあ、2回刻んで掴んであさあ、余計なことをして端から逃げるされてしまったが体力ドット、ナイスアイス、三宅勝利 鈴鹿対ハ俳人です鈴ハハイジ俳 人, 俳人です人キャラはでしょうね<笑><笑><笑>だってエスカミー出したら出せないで死んじゃうでしょエスミ出せないで死んじゃうか<笑><笑><笑>ここで選んでほしかったなさすがに<笑>それは面白い次ぬくぬく対2回転やります やべ抜け難しいなあっいい飛びだったがおっと燃える燃えて鈴鹿これこう逆スラインフェルの 表, 表最近よく見ますね鈴 鹿, し鈴鹿さんはねあのブラストとか当てた後、はい、狙ってくるんですよはいここからもいレ技 サーブガードは安定ですね、一人でサーブガードできるからそうです、ね、悪くないけど、波動圏も打っちゃうと、うまいわ、インフェルノ、なんとかガードを少し、しかし、あっ、るしいー、しいー<笑>ジャンプ中継、足伸びるなー鈴鹿、盤石だった。 ぬくぬく2回転ですキャラの申告をはいはいぬくぬく2回転ぬくぬくさんと2回転さんです2回転さんは3キャラのうちどれかはい OK <笑>でございますえー、まあそうなるよねっていうキャラクターですね さあ、ぬキぬキが当然メインキャラエクスフランクに対して、えー、回転は当然ここをかぶせにいった形なので今後だでしょうにしあこの後はグリグラ対福山ですええー、グリグラはどのキャラを使いますかエクスキャミーです絶対キャミなのエクスキャミー<笑>です<笑>さあ そんなこと言ってる間にきついぞさすがにちょっとね今のーズつきでしょ多分今のタイミングねずらしてきてるんですよねそんな細かいことやってるんですねさあ今度はリードはブランケから始まったぞこれが、えー、これがこれ手ずりは もう結局、ズッキーガードしてもなんもないんでうまいこういうことをしたいうけどなしかし、これ体力ちょっとホンダが勝っているかうわぁー、2位がったズッ キ, ズッキの的にされているうこの後うわ百ー、貫から百0 0貫うわだなバックステも対応している さすがにキャラさだったか2回転勝利はいえー、グニグラ対福山いい対<笑>さあ グリグラキャミーと上から進行してきました上からですろん12連敗って言ってましたねグリグラさんキャミーですか福山対策はもうできてるとさ福山さんはフーリガンも全ぐら い, いる。さあここからどうなるエンダーは入らないが う<笑>そでしょうそでし ょ, 嘘でし ょ, 嘘でしょなんだこれ今なんで死んだか思い出してくださいフーリガンフーリガンうんあーやばいフーリガンと飛びですこのからそれしかないからあーあー出ないーあーおー<笑>おい<笑> <笑>これやばいな完全に対策完了<音声>ねえなミ宮対鈴鹿ですミ宮鈴鹿ミ<音声>宮 1P 鈴鹿 2P <音声>その後2回転グリグラ いやそんなことないそんなことないさすがリアでさあメインキャラしか出さないでしょみんなさあそうですねメインキャラ入ってますからねはいさあ、先ほどは廃人を、はい、処理といってもいい形で倒したらするかこうやってレシオで見た後にはに、い だって<笑>、まあ、<笑>よく分かりますまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあでもねダルシム倒す剣もまあまあいたりするじゃないですか倒すというか負けないっすよ<笑>ああそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうところがあるからね。うそこれはとはいえやっぱり キャラ的にはやはりきついかこの前エロだな う, うわーすらすかしてゆめる安定感鈴鹿強いぞー強いなこれは二回転対グリぐらいやりましょう えー、1P 側がニカさんと 2P 側がグリグラさんあさああっ<笑>もう言っちゃったか<笑><笑>さあグリグラさんペイローに対する<笑>まあまあまあでしょうね<笑><笑>あ<笑>あはははははこれねちょっとグリにお怒りですねはは<笑><笑><こん><笑> っくりからいこれああ、ラジエリー行こうとしてるところ、おいちょ、そ<笑><笑><笑><笑><笑>して、やばい、これは、エピードしてるやー 歩, 歩いてる、やば。 ー突っ込んでくる<笑>あーつあたったあ厳し い, い, やいな<笑>次は、はい、鈴鹿対ペコ鈴鹿さんとペコさん<音声>、えー、鈴鹿 1P 鈴鹿さんが 1P ペコ 2P ペコさんがピ p キャラ申告だってまあしなくてもいっぱ、まあまあ、で、ね。あは<笑><笑> <笑>ただステージが USSR ですねこれ迷いどこだな X とチュだけやるけどメインキャン、SK、これねどうなるかちょっと見ものですよピッコペコで悩みど こ, ころだと思いますよただステージがかなり速いんでまあそれをペコさんが生かせるかあーやばいやばいやばいやばいまジで重傷 そんなテクニックがうちこいああこいなさあこれマピアリはたま<笑><笑>鈴が曲げられちゃうぞ。 だだだ一発しててていいいいいいいいいいいいやややややややや、ばばばばばばばっっももう、うあ鈴鹿ある一発だどちらもこれいいいなななな距離はさすがに危ない危ないあーなんだそれ鈴鹿チ、鈴鹿チ、鈴鹿チ さすがにー<笑>レコさんあそこで勝利逃がしてないがちょっともったいなかったさあ鈴鹿さんもレースだったよファ ー, トートラストフスト出た鈴鹿スペシャルビオールドえ大敬入ってすスーパンチスーパンチやばいやばいやばいやば い, ば い, ばいうわダルシムクソ野郎が勝ちました<笑><笑><笑>ひどいよ はいて、はいえっとね、2回転対カニバルはい、はい、ニカさんとカニバルさ ん, んはいニカさんほんなでカニバルさんは動画がいてもブランカです<笑>はい<笑> S か X かを選ばしましょう<笑>はいじゃあ行きましょう<笑><笑>あんたん自殺あるぞさすがに X でしょそうですねあルーザーズ準決勝2回転3対カニバルさんそうですねルーザーズおっと怖 い, おい 今のお尻のあれですね、ええ、判定のちょっと手前で待ってましたねつかせた感じでしたね、ええ、はいしかしあれちょっと勇気あることないですよねおいしょ仕込んでたらちょっとやばかったんでさあうわーやばい今のはあこれはしかしカニバルさんがいやーこの時間稼ぎモードうまいぞあーしかしまあまだまだまだまだやばいやばいコパンツ。 あ う, う, 確定うわっ、出ない<笑>出なかった、アニマルリーチー<笑>確定、あれ、確定らしい、リードはカニマルさん、<笑>しかし、Honda か、しかし、カニマル、ね、さんもうまいな、もうね、Honda、そうかってるんじゃない持っかた リオンないあいうち OK なんだなさあ今のはもうこれでティッカイフも終わったーあっさりニカさんが取り返してカニ、はい、バラさんうわーたこれはうわ今のは美味しいですねあいつ OK ローリングからここ勝負どころああもうはいできよ若干重たくいやまで今これ多分重たですね 今, 今 っ込んでくるっいやあこれでもうガンフリですねかなり。コパフリってればいいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いまだいかんないカいいルキあよ、うこれ分かんないいよ、いいいあよ、いいよ、いあよ、いいよ、いいよ、いいよ、いカよ、いいよ、いいよ、い きてーあ ー, あーん二度っと削り二度と削りあっとカニバルフランカ<笑>嘘だろ<笑>さあ鈴鹿対カニバルいきましょうはい鈴鹿ワンピワンピーが鈴鹿さんで、ね、鈴鹿さんじゃなかったカニバルさん連戦ですはい、はいはい、いや今二度と削りは期待値そのものでしたね あグッチさんとの挑戦権を決めてカニバルさん対鈴鹿さんさっきねのじ野添見てたんですけどね<笑>あのね鈴鹿さんの動きが怪しいボランティ<笑>ア<笑>今日はちょっとカニバルさん好調な感じがするぞ確かにかなり動いてますねさあディック回避でちょっと差があるそれぞれしゃがめば大丈夫とさあいやー鉄壁だなこれうわ<笑>伸びた手足が強い 爆破されたわ<笑><笑>さあ、まずは1本、鈴か、ね。お、ドー崩すんだうまいうっ、来たかいや、これでかなりリードがえあの間がいい。<笑>この2段だ。うん、2回そうですね、とりあえずこれでいいんですが、ダ楽しみゲージ持ってるので、ここからが か, かなり難しいところ。そうね。前飛びしていく さあ、ね、落ちづらいですよ、そこなら前じぞん、大こに、盛り上がりたいってる感じで、合わてくるんで、大半を、そうするとやっぱり体勢がかなり難しい、しかしー、えー、くしのい や, んましうーやばいあーあーここで出していく、今のは、い、まあ、こすらかうすらインフェルノを考えてたんですが、まあ、そこで出ささったというところでしょうか。っさ感じでしたね さあ、これはダメージ価値が美味しいピオルえー、いやこれは…カニマル待たましたか<笑>やべえと声が響いちゃうさあ、MAX3 ですよ、鈴鹿えー、<笑>あこれやっちゃったやっちゃったカニマルフランが消そカニマルさん冷戦です<笑>さあカバカバす、カニマル対グチカニマルワ 1P ですカニマルさんワ 1P 出口さん 2P さあ、ルーラブ決勝はブランカブランカ、な<笑>わけないよね<笑>さあ、さっきの第ゴスの嵐がそう、それを踏まえての今シーズンですからねやばいですからね、はい、さっきのウィナーズ準決勝でめっちゃ第5スしまくってましたからね、5 <笑>回連続、<笑>回連エスブランカ相手だと、はい、あれね、最後までないらしいんで、<笑>そうなあ、ね、<笑>また期待値を込めた第ゴス2段でやって。 はどうはどうはしい。はどう、まあカニバルさんもかなり我慢はしているんですがやはり玉が厄介はうまいはうまいーリッチさんも違反だなは前歩いてみたところにちゃんと置いてましたねううロケッティアからのシーフ反応がねすごい、はい、あのー、し, しっかりしているのとはか自分も使ってる知識もねそうです ね, ね知識がああこれはおいしいうまいぞ しかしこの体力リードを守れないのがやはりブランカ側こうするとやっぱり攻めざるを得ないところに大昇利が立っただこの遠い間はもう完全におあうまい前してからカミカミでかなり減るしかしまあ波動の出来栄に対してしゃがみ台パンとか当てたいところではあるんですが波動の発生が早い龍はよりそ う, なんでうわーこれがグッチー<笑>さあグッチさんやりましょうあれニカさんこれ ブーダブ勝った人と僕、どういうルールでやるんですかえ2 体, え2体グッさんは1体 F ラン<笑>いらね<笑><笑>あさあ、決勝戦は えグッチさんは1キャラですヒデさんは持ちキャラ2人プラスもう1キャラ自分でキャラを使います<笑>ブランブラン決勝ブランカに行くのか<笑>嘘だろ<笑>ここはグッチり<笑>さあヒデさん3人ヒデさん3人倒さなきゃいけないぞ しかもグッチさんは竜一体、うん、投げてダイシー大五数大五数大五数あ全部か大五数大五数大五数<笑>これこれあのレバーチェックかもしれないな投げる TJ <笑>さん、ま、は赤ちゃん<笑>さあくるぞ赤道剣からの ローリングここは勝ってもらって、勝利拳死んだか、ヒデさん、ヒデさん、赤ちゃん、ヒ<笑>デさん、ヒデさん、ヒデ さ, さ, さん、ゲージ、あっ、なんかして、うー、第5ス、第ゴス、加藤金、うー、たやしかなって、チグー、ューパーファイヤーからの、ヒデ、ブランカ狙ってるぞ、勝利拳 まずはグッチが一人抜きさあヒデさんがもう一キャラチュンリーとブランカときたぞヒデチュンリー勝ったほうが優勝さ あ, あどう先ほどはヒデさん取ってるがうぞ おうまかったな今勝利ですああ置いてあった中足ぐっちりリーチっていいねそれリ<笑>ーチですグッチランルーザーズからの逆転 V か<笑>、えー、飛行機が刺さって竜巻竜巻 き, 巻きあ来たか二酸ヒットピリ歩き投げに受け身がないえ ン、ね、もうちょっとだぞやー<笑>早出しの台形グッチが決めたグッチ逆転プレンということで、はい、今日のレシオ戦<笑>優勝はグッチさんじゃあひと言いただきますか<笑>あもう一 っ, ちゃった<笑> じゃ あ, あ優勝のグッチさんに一言おじゃいただきましょう。はいありがとうございました。大ご素最強で<笑>ね、えー、大ご素最強ということでね今日は終わりましょう。<笑>いやいや本当にね<笑>はい強かった<笑>はいじゃあ今日もありがとうございましたありがとうございました。<笑>あ とということで、えー、皆様ご視聴本当にありがとうございました、長丁場ですけども、お疲れいありがとうございました、お疲れ様でーす、はい、レジオ性は盛り上がると、ただしもうあれもうちょっと数字つけてみましょう、いいかな、うちないっすよ、だってこっちの用意も。 は変わんないマックス6とかにした方がいいかなフフフフフフフフフフフフフフフないフフフフいフ、ね、はい、というわけで今日配信はここでストップいたします。ご視聴ありがとうございます。